1人目の育児っていうのが大変だと思うの、うん、<笑>初めてだし、うん、あのそのホルモンの変化で自分の脳、うん、なんだこれっていうのを味わうのやっぱり1人目の時にびっくりする人が多いと思うのでしかもそれをロサンゼルスで子育て始まって、うん、どういうふうにこう過ごしたのか聞いていいですか、うん普通やけど え普通っていうかいやそのめちゃくちゃ大変やったけどうんどうな の, あの日本からお母様がこう来てくれたりとかは<笑>えっ、ー、とそれはなかった<笑>でもその時のお母さんの提案がすごいあれで、うんまあ、お母さんが行ってもその飛行機代だけで10万円ぐらいかかるやんみたいな、うん、でしかも結構うち の, そのだから私のおばあちゃんもいたしお母さん、まあ、見てるっていうかさ一応家にいるし 犬めっちゃ大きいラブがいるんやけどそれもお母さんがほぼさ毎日やってるからやっぱ家開けられへん、うん、でちょっとしい そ, う、うん、そうそ う, そ, うそれもあるしって言ってお手伝いさんみたいな感じで そ, の、うん、そういう人がおるんやったら探しみたいなあー知っ た, らされたんだそうそうそうそうっていうかなんかまあそうでその家のことをやってもらう自分はその子供を見るなるほど、うん だからご飯と洗濯とか一日二時間か三時間かをお願いしたいよ。だから夕方の四時とか五時とかぐらいからまあ六時七時とかぐらいまでを毎日来てもらって一ヶ月間。ええー。それでそのまあ晩ご飯作るがメインなんやけど。 なるほど。うん、お洗濯とかまあ時間があったらお洗濯頼んだりとか、掃除機バーっとかけてもらったりとか、そのちょっとまあできることを2時間とかでやってもらうみたいな。ええー、なんか海外っぽいですね。そ う, <笑>そうかな、そうあまあそうか、そう言われたらそうかも。うん。うん、なんか向こうの人は結構赤ちゃんをお、うん、母さんとか他の人に全部こう、うん、んをやってもらったり、まあお家のことを家庭にやってもらう。 あ、結構なんかこう普通なのかなっていう。こっちのね。日本のお母さんみたいなあ。まあまあまあまあ、まあえー、確かに や, やらないとみたいな、うん、<笑>人はなんか感覚、うんうん、ないのかなって思ってたんだけど、うん、そんなサービスを利用したんだ。うん、そう。それもだからお願いして、うん、見つけてみたいな。でまあ、もう生まれそうな予定日とかを言っといて、だかこの辺でお願いすると思います。っていう風に伝えてで。 来てて、もらってだから1週間分とかこう冷蔵庫にさいっぱい食材を詰めといてでその人にも毎日好きなように作ってもらうみたいな感じでご飯とかを作っっててもらってた。それがだからほんまにそ の,、うん、その時間ちょっとやっぱりやちょっとホッとするっていうか夕方やっと子供寝たちょっと寝かけた時に自分も一緒にちょっと休憩して寝たりとか。 ってい う, ふうに、うん、いいねいいねその、うん、やっぱ産後の1ヶ月検診までというか1ヶ月ぐらいの政治育児がやっぱりこうバタバタするというか自分の体も痛いし、うん、ねえんか大変な時だと思うんだけど、ね、そういうやり方をしてあいいですねそうだからそれをほんまに助かったしお母さんありがとうって思った。 な る, ほどなるほど、なるほどロスじゃなくても、なんか海外でちょっと自分の母親にお手伝い頼みたい、うん、お母さんもまだ仕事してるし、忙しいかなみたいな人は、うんまあ、その現地でそういうサービスを見つけるっていうのも、すごくいいね。ありあり、と思うん、なんかさっきちらっとね、聞いたこう、うんうん、日本人コミュニティじゃないけど、うんうん、日本人サポートみたいなものっていうのも利用して、ど, どういうふうに利用したの、それは。なんか国よってね私のとこも 産後を結構サポートしてくれる区なんですけど。あ、そうなんや。あ、そのなんか地域によるってことか。そうなんか地方自治体によって。うんうん。例えばうちの区やったら、なんかこう子育て無料券みたいなものを名前。ええ。からもらえて、産後の母さん、うん。まあ、おむつ買ったりとかいろいろ。 こう子育てサロンそういうヨガとかに行ったりとかでピーー も, もらえたりとかお出かけ広場っていうのが開放されてて、うん、そこは2歳までのお子さん持つ、まあ、マタニティー家のお母さんとか無料で来ていいよみたいな広場があったりとかあでもなんかちょっとだからそういう感じかもなんかこう会議室っていうかなんか病院のそれをやってたのは会議室みたいなところをちょっと借りて。 でその週に1回かなその何曜日の何時みたいな感じでその母乳育児を、まあ、推進してる人たちみたいなでもなんかそこにいるからその生まれてきてる人もいるし赤ちゃんを連れてでその生まれる前の妊婦さんも来てるからその実際生まれて今どういう状況とか今悩んでる話とかをしてくれるからああそういうことがあるんやとかさ。 このああコミュニティがああるることはあるんだ、ねうんうん、そうそうそうそ う, そういうのがあって、うんうんうんうん、だからなんかそう普通やったら病院でやってくれるその生まれてからのまあお風呂の入れ方とかなんかそういうの教えてくれるやつあるよね、はいはいはいはい。そういうのをやってる日本人の人がいたりとかして、えー、ありがたい、うん、それをまあそこで見つけたからなんかとりあえずなんか不安解消したいから行きたいみたいな感じで。 そうそ う, そ, うそれで最初も行って、うんうんうん、でまあお風呂の入れ方を教えてもらったりとかその夫婦間の何ていうの話っていうか聞かれた書いてみて交換して読んだりと か, なんかそういうちょっとやってくれるのがあってそれに参加したりしてて、うん、でその流れでその人がそれやってるからそっちも行ってみたいなそのなんか結構つながる。 てる感じでこ、ね、れがあると安心よね一応ねやっぱ何も知らんからさそれこそ言ったなんかね、うん、卵クラブヒヨコクラブぐらいしか知らんやん<笑>なん情報得るのは<笑>まあそれはもちろん友達とかが近くで産んでれば聞けるけど、うん、不安と戦いながら<笑>出産を迎えるみたいな感じやったかなうんうんブ、うん、ーバーの育児は日本だったと思うんだけ ど,、うんうんまあ、どういう状況だったの はもうほんまに実家でお母さんもいて、まあ、お父さんが仕事にも行ってるけどほんまに実家でで上の子がだから2歳もう3歳前ぐらいか2歳10か月とかかなそうだからまあね一人でやっぱ病院行ってる間も待っといてもらわなあかんけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのサポートありでなんとか一人でも寝て<笑>そう上の子をまあ見てもらっててなんか上の子が3歳ぐらいだからまだ幼稚園とかは行ってなかったよね、うんうん、そう行ってない まあ、だから日本に帰って産めるっていうそ の, 年の差のああれもあるよね、うん、それがなんかやっぱ上の子のことを考えて日本で産んだ上の子をそれこそ見てくれる人がいたら多分こっちで産んでたんやけど、うん、もうそれはお母さんは絶対帰れって言われてるからあんまそうやんなっていうので、うんうん、で も, もうこの状況でやっぱ旦那さん働きに行かなあかんからそれこそまあシッターさんとか雇えばいいんやろうけど。 で、やっぱお金もそれこそ、安くないし、うん。うん。っていう状況で、やっぱ全部、やっぱ上の子のことを考えたり。全部を考えた結果、やっぱ日本で埋もうっていうのがもう。ポってもすぐ、結構決まった、うんね。ちょっと楽できる、気持ち的には ね,、うん、ね、うん、まあ、ね。入れたかなっていうところだね。うん、私がさやっぱり年を四、五、五個ぐらい空いてるのよ。二人目、うん うん、そうすると私やっぱ1人目里帰り出産した時にめっちゃ楽だったから、うんうん、里帰りもっかいって思ったけど、うん、やっぱ上の子の幼稚園がそれこそね始まって る, もう始まってるからね動かれるでやっぱ送迎をしないとへい、うんねん、まあ、これが例えばお兄ちゃんお姉ちゃんが小学生だとやっぱり小学校を休ませてまで里帰りは決、ねね、そうかそうかそうやね 2人目どこで産もうとか年の里 に, ぐらいにしようとか悩んでる人は、うん、多分こういうことも現実的に起きるよっていうのはちょっと開けすぎたであのー、まあラ楽にかからないけど<笑>あの里帰りはなかなかこうただ、ね、遠い子は難しいかなっていうところだね、うん、ええー、それもそれであるなほんとやなそうそうそう、帰れないよね、うん、帰られへん まあ、東京で2人目を産むんかっていうのはちょっとドキドキあ、まあ、ロスあ海外ほどの緊張感ではないと思うけど、えー、自分のホームじゃないのでっていう不安はねやっぱあるよね子育てがそうやって始まっていく中で一緒に遊んだりとか悩み相談すると、うん、なんかそういう相談できる相手だったり場所っていうのはあったりする、う ん, なんかそれもやっぱその 妊婦のそういうのに行った時と か, なんか妊婦さんが行けるヨガとかその頃あったりとかしてでそこでパッとまあ1回だけのクラスで会った人が今度自分 の, その産婦人科のアポイントメントに行った時にいて「あれ?」みたいな「この間言いませんでした」って言って喋りかけた人がそのまま仲良くなってそうで産む言ったの生まれる時期も似てるからっていうので仲良くなってだからすごいその人に助けられた。 っていうのはある、その、ね、付き合った人で、うん、頼もしい人がね、一人でもいるとね。そう、それこそそこは二人目やったから、またちょっと余裕も違うというか。うん、ちょっとね、気持ちのゆい、気持ち的にね。そうそうそ う, <笑>そうそうそう、だからなんか、私を逆にその、車に乗せて、一人でどっか行くとかが、やっぱ。泣くから、めっちゃ泣くから、でもう、カーシートで泣かれた時のさ。 精神状態ってやばいやもう自己塗っちゃうかぐらいの勢いでさハラハラハラハラ<笑>何もできひんしでもロスは結構車社会やからやっぱ車にロスをお願いてするが<笑>当たり前やから余計ね行かないからだからもう逆にほんまに出れずにいたいよなんか出て泣かれる方が辛すぎてそう<笑>でもその人がうちまでやったらほら10分15分、まあ、15分ぐらいの距離だな車で。 う、え、ち、ー、までおいでよみたいな感じでこう出してくれた感があってで別にその時間も別に遅れてもいいし気にせんでいいよみたいなさなん か, もなんかその遅れるってなったら慌てるから余計わーってなるけどなんかそんな気にせんでいいからもう例えば。 寝かせて乗せてきてもいいよみたいな感じで言ってくれたりとか、えー、そういうちょっとお姉さんみたいな人に出会えたからすごい助けられたし人がいいい人がいるんんんだねねほほままににそうかも結局やっぱ人にそうやってめっちゃ助けられてやっぱできたっていうかねここまで来た感は今でもやけど。 ある<笑>かね、なんかさそういう話聞いたらさちょっと脱線するかもしれんけど「あの<笑>うん、魔女の宅急便」のさキキさがさ、うん、一人暮らしせなんかみたいな独り立ちせなんかみたいなんで、うん、街行った時にお園さんが出てくるやん。うん<笑>うん、お園さんってなるやん、うん、もう住む場所もなんかこう、うん、仕事もいろいろ与えてくれる人が現れて。うん なんていい人なんだお園さん本当にっていう感じをしてくれたりなんかああいうほんとお園さんみたいな人がね実はこう海外行くのってドキドキするけどなんか現れるよねいい人がいるんだよね。で助けられてるって思う毎回。なんか子供の時はさやっぱりこう空飛べてるあのキキちゃんのさやっぱほうきまたがってとかを真似するやんかやっぱ「今そうか い, い空飛べるのじじかわいい」とかさ。 やけど、うん、大人になってから見たらあのお父さんとのお別れのシーンとかさうーんちょ っ, と待ってる<笑>でもさ私多分さすごい今までの人生を見て自分のな見返すやん見返すやん<笑>その時に絶対魔女の宅急便が勝手に自分に入ってたと思う時があるんよ、うん、その<笑>アクターズのなんかオーディション受けるやん受けたんやなそのあの、うん、ほらあの頃受けてたっつって。 結構うちのチャンネルのテストさんは本当にアクターズが大好きな人が多くてそうそう世代的にその時期やん時代的にさで同い、ね、年の人たちがこん な, なんか勢いでやってるんやと思ったらえー、ってなってでもそこでなんか落とされるんやけど行きたすぎて沖縄行ったもん<笑> 15の時にそう中学校卒業して15から20歳までずっと沖縄にいた15から アクターズにだからずっといたよ。<笑> 5年間か。沖縄アクターズにいたのそう。えみんなの憧れ、沖縄アクターズにいた人いたね<笑>ずっと、イエーイってやって、イエーイって。<笑>だからこのキャラなんだ。<笑>そうかもしれへん。日向って沖縄アクターズ出身やったん。知らなかった。次回は急遽ダンサールーツ編を深掘っていきたいと思います。ぜひお楽しみに。ほな。